はい、辻之介です。本日の動画をご覧いただき、本当にありがとうございます。えー、今回ですね、この追加マンヘルニアに効くトリガーポイントっていうのを何点かお伝えしていきたいと思います。 前回ですね、ブログの方でこの椎間板ヘルニアについてかなり詳しく説明をさせていただいたんですが、なかなかですね、いくらブロック注射をしても薬を飲んでも電気を当ててもマッサージをしても改善されないというところで、まあ、腰の痛み、足のしびれっていうのがなかなか取り切れない。で、だいたいですね、この椎間板ヘルニアっていうところだと、やはりこう今働かれてるですね、しっかり今働かれてる20代から40代方に多く発症すると。 えー、いうところで、やはりこう仕事に支障が出てしまったり、家族、家事ができないとか、まあ家族に周りに周囲に迷惑をかけてしまうと。えー、いうところで、やはり足腰に痛みしびれがあるっていうのはかなりこう不具合があって日常生活に支障をきたしていると思いますので、えー、実際なかなかどこ行っても改善されない痛みっていうのが、あどこを見ていけばいいのか。で、実際自分でやる場合にどういうふうにどこ、どこをまず 見ていってどういうふうにやっていけばいいのかっていうところをお伝えしていこうと思いますでこの第1弾ですねトリガーポイント第1弾これから2差し頃にねっていうふうにやっていきたいと思いますのでぜひ見ていただければなと思いますで大事なのがですねこの椎間板ヘルニアっていうところでまあ腰のこの骨ですよねこういうふうに、えー、骨と椎間板丸のが椎間板ですよねでこいつが えー、こう飛び出してしまうことによって横にある神経を抑えてまあ足、腰に痛み、しびれがやってくると、えー、い, っ, ぱいった場合にですねえこいつをですねこう中に入れ込むというイメージじゃなくて実際にこの部分とかに負荷をかけてしまっているのがどこなんだろうと考えるわけですね で, で僕が見ていくポイントとしてはこのトリガーポイントというのはやっぱ筋肉なんです。筋肉 筋肉がこう拘縮硬くなったりとか引っ張ってあったりとかねじれたりとかよじれたりとかでえこの場所にですね負荷をかけてしまっている部分はどこなんだろうって考えるとえ大腰筋っていう筋肉が一番最初に僕は考えられる部分かなと思ってるんですね大腰筋でこの大腰筋っていうのがどこについているのかっていうとこの横ですよねこの椎間板まあここの横にまあ簡単に書けますけど まあ、こんな感じでついていってるわけです。こんな感じで。じゃあ、この筋肉ってどこを通るのかっていうと、実はお腹側を通っていくんですね。腰側じゃなくて、お腹、腰の横、背骨の真横からお腹側を通っていくわけなんです。こっちにお腹側、腹側ですね。お腹側。腹を通っていくわけなので、え実際に痛みがあるのは腰とかお尻とか足なんですが、 調整していかないといけない早くよくするためにはこのお腹を必ず見ないといけないんですね特に椎間板ヘルニアの場合はなので実際にその大腰筋という筋肉がどういうふうについていてどこをどう調整すればいいのかというのを今からお伝えしていきたいと思います、はい、でそれではです、ね、大腰筋について簡単にです、ね、こう画像を見ていただいてちょっと見ていただきますこの青に光っているのがこの大腰筋なんですねこのの青に光ってるのが大腰筋です で こ, れどうこう見ていくと、ですねちょっとずれましたけども、この背骨の真横から通ってるんですね、この椎間板っていうところが、えー、とちょっとごめんなさいね、こういう感じで、これ、腰の骨ですね、でそ の, この間が椎間板なんですで、その真横についてるのが、この大腰筋っていう、この青に光ってる筋肉なんですね、でこの筋肉っていうのは、後ろ側ですね、背面から見てみると、 まあ、こっちを通ってなくてですね、こっちを通ってなくて、スライドこう回していくとですね、お腹側を通ってるんですね、お腹側。なので、腰骨の真横からこういうお腹通って、股関節のこういう感じで、ハの字につく筋肉なんですね。なので、この大腰筋っていうのが硬くなって拘縮するとどうなるのかっていうと、 この大腰筋っていう筋肉が短縮硬くなるとですね、この腰椎っていうので背骨をこう前にこう引っ張るようにできてるんです。前にグイーッと引っ張るようにできてるんですね。そうすると、この後ろの感覚がちょっと狭くなってしまって圧迫を受けるようになるんですね。なので、え、よくあるのがこの反り腰。え、女性の方とかでも、だ、お尻を突き出している方ですね。お尻を突き出して胸をこう張ってるような逆にこう姿勢が そんな悪くない。こんな猫背とかこんなのじゃなくて、ぐいっとこう胸を張っててお尻を突き出してるような、え、逆に姿勢がいいって思うような人こそ、こういった椎間板ヘルニアになりやすいっていうところなんですね。あと学生でスポーツとかをしっかりこう、やってる方ですね。なので、この大腰筋っていうのが腰のちょうど真ん中ぐらい、まあ背骨の真横がついていて、そいつが硬くなることによって、こう背骨がぐいって前に引っ張る。で、そのことによって椎間板がこう、 まあ、圧迫されてて痛みが起こっているでその原因としては骨がだんだんだんだん狭くなってきたっていうだけじゃなくて筋肉っていうのが作用していてそういった状態になってしまうんですよっていう話なんですねなのでじゃあ実際にじゃあそこの椎間板っていう部分に負荷をかけてしまっている大腰筋っていうのはどういうふうに調整していけばご自身でも痛みしびれを軽減させることができるのかっていうのを今からお伝えしていこうと思います はい。えー、それではですね、この大腰筋の調整方法をまずお伝えしていくんですが、えー、場所としてはですね、このおへそですね、おへそ。このおへそのところから、だいたいですね、指この5本分先のペコってへこむ、だいたいこの腹筋の終わり目っていうのがあるんですけど、割れてる方はですね、ここでペコってこうへこむようになってるんですね。で、そこに部分に対して圧迫を加えていくんですが、 立ち入ったままだとお腹が張ってしまってできないし寝るとちょっと分かりにくくなってしまうので一番大楽な体勢でや っ, てやっていただきたいんですね、本当は。で実際にあぐらがかける方はあぐらをかいていただいてできない場合はです、ね、普通にこう足を下ろして普通に座っている状態でやっていただきたいと思いますでこのおへそがありますね、このお へ, そでおへそから大体指5本分ぐらいのこの部分。 でこの部分にですね斜め方向背骨のこの腰骨の背骨の真ん中に当てるようなイメージでお腹に手を侵入させていきますこういう感じでグイッと、まあ、切腹じゃないですけどグイッとこう押し込むような感じですねで片手だとちょっとやりにくいのでもう一つの手でこうアシストしてあげるとでここでなんかコリコリなんかああなんか響くなっていう感覚があったらですねでこのまま体を軽く前に倒していきます こう前に倒して前に倒した状態でちょっとこう揺すってあげるんですね軽くこう揺すってあげるこういう感じですねで大体これを二三十まあ30秒から1分間ぐらいですね こうやってあげます。手で。で、手でやるのがちょっときつい場合ですね。例えばサランラップの芯であったりとか、なんかゴマするすり鉢棒みたいなやつでやっていただく。大体いいおへそから指5本分ぐらいの外側ですね。ここから斜め方向、斜め方向に手を侵入させていきます。で、あんまりですね、こう真横にやってしまうと腹筋に当たってしまうので、この腹筋を返して中に入れていくようなイメージですね。まず最初下にこうぐーっと入れ込んで、 中にこう入れ込ん で, ですね、中に侵入させていって内側にグイッと入り込ませるようなイメージです、えー、ここにグーッと最初このちょっと斜め中側ですねちょっと中側にギューッと入れ込んでもらって、えー、少し中に入れていきますでなのでできれば最初一番奥まで入れ込んでから少し内側に入れてあげるようなイメージですねっていうのでちょっとこういう感じで少し体を前にやってちょっと軽く揺らすと 大体30秒から1分ぐらいこうやっていただくでこの時に呼吸ですね深呼吸をまあ必ずやっていただくで極力ですねこの痛みがある体勢でやらないなので今こうヘルニアって言っても急性期の方とか、まあ、痛みの程度は違うと思いますので実際にですねこう座ってられないとかですね えー、っていう場合であれば、寝てやっていただく。で、これをやって、やってる途中で、その体質がきついとか、やってよけいたくなる場合は、注視をしてください。で、そうじゃない場合に、まあ、やってみてですね、実際こう、歩いた感じとか、まあ、腰を動かした感じっていうのは、少しでも 楽, や楽になるようであれば、 ちゃんと調整ができているし、え痛み、今の椎間板ヘルニア痛みしびれに対して大腰筋っていうのが関連しているっていうことがわかりますので、え日々毎日やってみてください。えそれではですね、動画をご覧いただきありがとうございました。